イエスほらどうですかレレです今回はですねもうそろそろ11月じゃないですかなんでやっぱりね簡単にできる鍋レシピですよ皆さん僕はねこの時期になると鍋連発するんで、ね、気をつけてください鍋の素使えませんこれで鍋つゆ作りま す, チ キ, 鍋なりますチキンラーメンでンも楽しす 鍋を楽しめる最高のチキン油の。乳児のバズレシピ。 たて簡単です白菜です 250g で鶏肉 150g ニンニク2かけチキンタメ1袋であと卵1個です鍋の素 と, とかいらないですあと調味料は概要欄に書いてあるんですけどもあとね塩と日本酒とごま油ぐらいなんでかなり手軽にできる1人から2人でいいでということで今回は鍋ということなんで日本酒飲めます<笑>じゃあ北行き国説を飲んでいきます このチキンラーメン鍋にしちゃいますからやっていきたますにんにくから切っていきますニンニくねはいこれねにんにく油とチキンラーメンのあれで食べるっていうレシピなんでこうやって一回潰してね芯を絶対に許さない人間なんでこれこれをねこうスライスしていきますにんにくの香りを乗せて食べる鍋これねうまいんですほんとに スライも終わりましたそうしましたらですねニンニク油をね先に作りたいんですよねニンニク油をこの土鍋で作っていきますはいでンニクを入れていきますちょっとねおっきめのニンニクだったから結構ニンニクニンニクしてるんですけどもまあ大丈夫ですはいでここにごま油をね大さじ2杯ぐらいねこれぐらいかな土鍋ってあんまり辛いりしちゃいけない油でなんか炒めちゃいけないっていうふうに言われたりもするんだけどこれね弱火だったら大丈夫なんですよ弱火にかけつつ ニニンク土鍋ってあんまり温度が高いと温度に耐えられなくて割れちゃうんですけども弱火であればあの割れないですなんでこれで弱火かけていきますシュワシュワいってきたらニンニクだけ取り出しますからね、はい、でその間に他の材料切っていくまず白菜白菜なんですけどもまあなんか2枚ぐらいね重ねてこうやって叩くで叩いたらこうやってそぎ切りにしていく こうした方がね、あのすごくね、煮たときに食べやすいんですよね。この断面が広くなるんで、え煮えやすいんですよ、鍋物にするこの葉の部分はいいんですけども、こっちの部分ね、そうやってやった方が僕はいいかなっていうふうに思いますね。でもう半分ね、この包丁のひらでパンパンパンパンパンパン平たくなりますはい、こんな感じね。 はい、じゃあこんな感じで白菜切れましたんであとは鶏肉はい、そうしましたら、えー、とお肉これはねあの1枚半分にしてるんでも う, もうあの鍋っぽくこうそぎ切りでいいですそぎ切りが面倒くさかったらもうぶつ切りでいいですどうせそんな味変わんないんだよねうん大丈夫 それよりね、楽しんで美味しいものを食べようっていう気持ちが大事ですから本当にそもそもねあの、汁にチキンラーメンを使うんであの、別に適当にやってもうまいっす、はい、それぐらいの気持ちでやった方が美味しく感じるってもんです皆さんええー、料理は気持ちですということでニンニクがもうちょっと炒まりました これをねちょっとこう取り出していきます今取り出してるんですけども全部取り出さなくても大丈夫あとでね飾りで上にあった方が綺麗なんで取り出せるだけなんでそしたらですね温まった油にまずお野菜お野菜入れていきますで白菜がガッツリ入りましたねで鶏もも肉ですまあまあまあもうこんな感じですよね、はい、これ一人から二人分の鍋ですからね もうほんの一振り一つまそしてここにスープとなるねえっ、ー、とものを入れていきます水水 100cc 酒が 100cc ですお水とお酒1対1こうするとですねお酒の香りがふっと香る、えー、最高においしい鍋になりますのでお酒は、えー、余すとこなく入れてください 一旦ね強火で沸かしますで ポ, コポコポコポコポコいってくるんでこの水分の野郎がねえで沸いてくるとポコポコポコポコいってくるんですポコポコポコポコいってきたらもうポコですでえーと弱中火にして蓋をしてこれで弱中火で15分煮ますんで15分煮てくださいということで15分後りタイムおーいはいそれでは14時半こちらです これでいいじゃんこれでいいよくなくないよくなくなくなくなくなくないでもねこれじゃあねただの白菜になるので鍋にしますこっからそしたらねここにねここでチキンラーメンですよここでこれ埋め込むような埋め込むように包み込むようにでできるできるだけちょっと堀越学園ででちょっとこう全体的に浸していくとそしたらそしたらここにね ぼっていきますイエスこれで相当うまそうでしょこのままねえっ、ー、と蓋をして煮ていくんですよ23分待ちますはいじゃあちょっと2分ぐらいかなやりましたこちらでございますほらどうですかはいじゃあここにねギパラリネギです そしてニンニクねっさっきほらみんなニンニク忘れてたでしょこのニンニクチップがねもうめちゃくちゃいい味醸し出しますからカモカモはいということで魅惑のチキン油鍋の完成<笑> これはビールだな金麦召喚攻撃力1500 の, のレベル4モンスターですじゃあいただきます見て見てこれほらこれこうですよいただきますいざああ<笑><笑>やべえぞこれ味付けがねほぼこのチキンラーメンなんですけども めちゃくちゃ味きいてますこれよしこのチキンラーメンスープとニンニクガマ油が最高に合うんだねーんこれいっぱいあるから今宵の晩酌は全てまかないそんな最高のお鍋になってると思います本当にうまいこれが好きなあなたが好きだからでねスープもねチキンラーメンとチキンのうまみがちょうどいいですよ 最後だーここで味変っけ<笑><笑> ニンニク油とさもうチキンラーメンのさ相性の良さがやばいヤいつまみ鍋かまあでもそのまま食うでもいい想像通りの味を4段階ぐらいグレードアップしてる、うん、これブラックペッパー必須じゃなのいんちゃんうん俺もそう思う<笑>ブラックペッパーめちゃくちゃうまい、うん、やば、うん、これ入れるとねかなりレベルアップするんだよね、うんまあ、チキンの香りやブラックペッパーの香りすごい合ううん、うん、完璧でしょ ベベ ロ, ベロだ、うん、ちょっと俺もちょっとベロベロもうエプロン外そう<笑>これはチキンラーメンを最後に食べるオですお願いしますエプロン外す時<笑>ここがちょっと熱いし暑 い, いし次何だっけ 知らい、じゃあいいや知白滝もう<笑>知らないやんもう<笑>もうありのままのありのままのはいじゃあもう次やりましょう俺がエルザってことねエ ル, エルザってことね、うん、はい、うん、エルザちょっと閉めて、うん、じゃあだっじゃあだ、うん、タキいやいやちょっとディズニーのタディズニーの<笑>タキ たけにしとオッケーオッケーじゃあこれねオラ<笑>オラ。オラ、ね、オラオラはい。じゃあオラフオラフこれがエルさんエルわ<笑>かんない両同性だからよろしくお願いします<笑>